あみな日本の皆様、こんにちは、こんばんは、僕は王光善と申します。1992年、あの2000年間に、ね、日本鳥取大学医学部に留学しまして、あの博士号をごしてからあの、一時、あの日本勤め3年間勤めているがその中国・北京大学医学部に帰国しまして、一応、助教授を務めました。 それで、カナダに移民したから、トるノ大学を勤めて、あのそれ、心理学と、ね、精神医学の面の研究を勤めとあの<笑>あの、患者さんを見ました。それで、あ今はね、進学院の勉強の間にね、あのあの神を腐敗する歯科を、 あののの9つ の, あのチャプターを買いまして、それが基本的な、ね、あの最初の主な内容、その真理をの ま, とめ、ね、ま, とめ ま, まとめた形で、あのぜひあの聞いて読んでください。あの役についやぜひ役に立ちますので、それであの今日は、ね、あの第3の章。あの 読んであげます。成長してください。Okay? 今、レッツ、始めましょう。Okay? 第3 の, あのチャプターで、主 に,、okay? に従う。主に従う。い、私の主よ。私はあなたに従う。あなたの考えをとっても深く広いです。あなたの知恵は宇宙全体にあの浸透することができます。 あなたの心は、私たちの心は動作することができます。あなたの遺体の力、遺体の力、全能である、全能であり、あの、任意の障害物を征服することができます。そう、あなたの 強, 強さは世界で何でも上の優勝です。以上で、 第<笑>あの okay、以上で、あの神にあの従うの章を終わりました。ご清聴ありがとうございます。好きであれば、ぜひ、他の人に、ね、伝えてください。このチャンネル登録あできれば、okay、ご支払です。ありがとうございます。 内容がコメのトあれば、ね、ぜひ教えてください。反映しますので。またね。